皆さんこんにちはスタジオワディのワディィのです今回港北に新しくオープンしたアウトドアショップフリーダムガレージに行ってみましたお店は2021年の11月にオープンしインスタグラムなどで行ってみたという人の投稿を見てずっと気になっていました訪問をきっかけにスタジオワディの商品を取り扱ってもらうことにもなったので是非最後までご覧ください お店は横浜市鈴木区にあり、センター南駅と中町大駅の近くにあります都内から車で向かう場合は、第三京浜の鈴木インターチェンジからも比較的近いですセンター南駅の東側をまっすぐ進み、平台の交差点を右折しますすぐに左手にお店が見えてきます お店には裏手に1台分の駐車場があります駐車場の横から階段を下って入店することもできますお店の前は3車線の道路で中央分離帯があるため反対方向から来る方はどこかで U ターンする必要があります店内はずらっとキャンプギアが並んでいますお店の取り扱い商品はガレージブランドが多く ネクストブレイク系のマニアックな商品が多い印象ですインスタグラムで気になっていてもなかなか現物を見る機会がない商品も多数ありとても楽しいです テーブルや椅子だけでなく、調理道具なども充実しています。 店舗の奥は一段下がっていて、店長の西出さんがいらっしゃいます。三十八エクスプローの製品の取り扱いもあります。レジの近くには中古商品の取り扱いもあり、掘り出し物もちらほら見えました。この日の僕の目当ては、オマファクトリーのカスタムノブでした。 外のレギュレーターストーブのつまみの交換パーツで、入荷情報を見てお店にやってきました。撮影の許可をいただこうとご挨拶したところ、インスタグラムで製品を知っていただいており、いくつかの商品をお店で販売いただくことになりました。現時点では、シェルミコブリッジとペーパーホルダーアタッチメントを販売していただいています。なかなか現物を見ていただくことが難しかったので、ぜひ皆さん手に取ってご覧ください。 今回お店にお伺いしたことがきっかけで自分の製品を取り扱っていただくことになりましたが自分自身が買い物をしに行きたい良 い, いお店でした大手ショップや有名ガレージブランド取り扱い店とは一味違いマニアックな製品が多いのでたまに行くと新しいギアが発見できそうです今後も様々なアウトドアショップを巡ってみるのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました